はい、ありがとうございますではですね、えー、おの今のを説明させていただきます、まず当施設、一番おすすめのメニューがこちらですね、18クラの引き酒セット、合計で2合ほどのセットになっております、20ミリリットルが18種類入っておりまして、えー、各ですね別の蔵元さんから1銘柄ずつお選びしております、11セット、お得なあてとのセットもございます、日本酒とお料理合わせて少しお値段がお安くなります。 お す, すめはですね、こういった、えー、ここに七輪をご用意いたしますその上で着物をあぶっていただくという海鮮のあぶりセットやあとはえ伏見のですね、伊賀屋さんという、えー、老舗のお肉屋さんの最高級ボンネスハムをご用意しております他にはですね、こういった2種類から3種類の利き酒セットございますこちらは、えー、倉本さんがですね、えー、選んでいただいて、えー、おすすめの飲み方飲み順でご提供をさせていただいてます その他にはですね、えー、この施設でしか飲めないお酒プライベートブランドというものがございまして、えー、この施設限定作っていただいているお酒5種類からお客様に3種類お選びいただくセットや当店の利き酒師がテーマに沿って、えー、選んだ利き酒などもご用意しております。 右側のページ上の段ですねサーマルタンクというものを当店ではご用意しておりましてこちらから実際にお客様自身でおつぎいただくことが可能でございます中に入っているお酒はこの施設でしか飲めないお酒をお入れしておりまして大体0度ぐらいで保存しておりましてより冷たくて美味しいお酒をお飲みいただけますあとはですねこういった形で単品のお酒たくさんご用意しております18グラムとから120銘柄以上の日本酒を取り揃えております 甘いのから辛いの濃いのからあっさりとしたものとあとはワインテイストのお酒までご用意しております日本酒以外のおのいものもございます、えー、く基本的には倉本さんがお作りいただいてる、えー、お酒をご用意してましてこちらは木桜さんの日本酒ハイボールですねあとはですねこういったクラフトビールもございます酒蔵さんが作るクラフトビールと、はい、あとは酎ハイですね宝酒吾さんございますので宝さんの酎ハイと、はい、あとノンアルコールももちろんご用意しております あ高原酒造さんからです、ねえっと、レモンサワーを、えー、いただいてましてこういった形でおい、ねえー、しい、えー、レモンサワーのベースと京丹山でお飲みいただくというものもご用意しております。 えー、お客様から見て左奥に入っているお酒こちらがメニューの左上ですねプルミエアムールというお酒と対応しておりますおすすめの飲み方はです、ね、このお酒から順番に右側について真ん中の段も左から右最後手前の段も左から右とお飲みいただくのがおすすめです甘いお酒からすっきりとしたお酒どんどん辛口に変化していって最後大吟醸で締めていただくセットでございまして前半部分はですねレッシ酒でおいしいお酒を 後半部分は常温でおいしいお酒を入れしておりますので1時間ぐらいかけてごゆっくりお飲みいただくのがおすすめでございます。じゃあごゆっくくりお楽しみください